もゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ということで今回はこちらの PUBG をプレイしておいやめろ。このゲームは a p e x Legends といって今大流行の FPS ゲームだな。その特徴はなんといっても世界文化遺産なんだよね。違いますよ。ポケ老人特徴的なのはキャラごとに能力を持っていて、それを扱い戦うことだな。なんかそういうデータあるんですかちょっとレ夢ム来てくれ。いいけどなんなの人の腕折った後笑顔なのはあれだろ。サイコパス診断受けてこい。それじゃあ試合までカット。 そんな都合よくカットされると思ったか君たちにはあと1時間この画面を見ててもらうよ<音声>鼓膜破れる可能性あるのでカットしたぜ鼓膜破り依存症だったので助かるそんな言葉はない言葉がち知いこはちなみに今回の仲間は超大人気声優の花澤香菜さんがいます確定で偽物ですそれじゃあキャラ選びますか私は焼きそば頭のキャラがいいですね まだこの動画始まって1分も経ってないのにうるさすぎでは土星ロンやめろそれではよろしくお願いいたします、OK、私のキャラはバンダローグ噂では靴下が臭いそうですちなみに味方が選んだキャラはパスファインダーとレースだったぜ言葉のトゲがすごいそれじゃあ戦闘に飛び込みましょうか今回のマップはワールズエッジ溶岩タイヤが街地があるマップだなエッジ 味方はシーズン10で追加されたビッグモードに決めたみたいだな。マリサは大変なものを盗んでいきました。私の言論の自由です。あと効果中暇なので、なぜイペックスレジェンズが世界自然遺産なのか解説しましょう。世界自然遺産の定義って自然にできたものを指すからね。自然にできたかこれそれはそうと敵が見えますね。人の話はちゃんと聞けって親から習わなかったのだってお前まんじゅうじゃん。というわけで、キャッチ ましたね、これも天皇陛下のご護のおかげだ謹慎だなんかそういうデータあるんですかいいですか編集時の8月30日は終戦記念日と同じわかりましたいや分かったから黙れちなみに最初に拾った武器はウィングマンプロが使う武器です偏見やめろということでアイテム集めしますちなみに今神武器が出ましたモザンビークが神武器なのはある一定の期間だけだからね常識を学んでこいそんなことないですよは確かにモザンビークは弱いと言われているしかしそれはモザンビークを使いこなせてない奴らだけですそうなのかまあ簡単に言いますとプロなら誰でもモザンビークを扱えるってことなんです 違うと思います。何が言いたいかというと私はプロだからモザンビークを扱いこなせるんじゃないかって。ならまずモザンビークを持てよバカ。そんなの私にはお茶の子再生の才のさです。だいぶ多いはバグかよ。ここまで話せば何か変わってないですね。つまりはネタ切れだってばよ。お前もうエイペックス降りろ。だって何も起きないじゃないか。デイムさんに肩倒されてますよ。マジかよあ後は任せろ。ここでとりあえずアークスターを投げました。これが私の判断力です。デレンロックは何言ってんだここで女性物を使っていきましょう。結局出レンなら不ないと思うんですが。ンガンダロールのスモークってノックバックあるんですね。初めて知ったわ忙しね。 ということで味方を見捨てますか少しはまともになれよということでまともになりましたキャラ変わってるんだが前のレイムを返せというわけでムをリチャージしてます私はよというわけでさっさと敵にやられてこい私負ける前提なのひどくね味方は蘇生するみたいだなそう簡単に蘇生はできないぞだってこれしょだ し, しいというわけで銀終わりました味方は敵をダウンさせたみたいだななならつめ運を順律共動した一人ダウン取れたしこのマッチは勝ちましたね ということで1アシストしました。これには空中中のビッグインでトイレを進軍した。一日に警察は双葉で、時間が進みたらあれたのでこれはさしましたね。20年は思ったように続きは取ないんぼということでどうせみます。嫌なんでまあまあでも、ね、ダウンして勝てると思ってんの。まあ骨がわかんないんすよ。続き、うん、使えよ。ということで2戦目いきますか。 ということで2戦目始まりましたね。何分で死ぬか見ものだな。エッキどないというか先ほど花沢香なさんがいましたし、そのうち岸本さんも来そうですね。ナルトの作者はコンゾなんかそういうデータあるんですかでいいということで2戦目のキャラはレース。一定時間ダメージを食らわないアビリティなどが強いと言われているな。なんか説明しろよ。全全ということで2戦目です。ちなみに味方は即降りしました。即折りを許すな特にランク。ちなみに曲は トリックスパゲッティでお送りします。全般読めてたのにどうして面類になった。ちなみに最初の武器は拳。対戦車砲拳とも言われてますね。まあこのゲームには戦車ないんですけどね、はは、ひさにき飛ばされてしまえ。まんじゅうが戦車に勝てるわけないだろそれに関してはお前が正しいわ。なんか足音が聞こえるな。幽霊では幽霊は足音しないだろバカ。マリサがことあるごとに暴言湧いてきて泣きそう。さっ。 ちなみに今ここまで見てる人達はこの動画うるさすぎるって気づいたかいここまで見てる人なんていないから大丈夫だぜいつか公開させてやるからな覚悟しろということで最初の武器は P2020 とプラウラーどちらも強いとは言われてないなまあ私が第二の下兵生と言われていることは知らないだろう下兵生ってスナイパーとの心眼の名手だからで勝つ武器は専門外だろ背部熟材。はい、大法廷で会いましょう終わったまったくもう埋まり去ったら方が敵になったらすぐ負けを認めるんだから誰だってそうでは私は抵抗しますけどね有記事の中で負けてるじゃねえかカカイロスじゃねえか ひ、ね、どすぎるだろてっくしろ怖すぎではということで手榴弾を投げますか今朝は小鳥がやってきましたねのノリで爆発物を投げるなごめんあんまり似てなかったわだろうなということで敵倒していきましょう爆発物がないので探してはありましさあもちろんですが当たりませんこ遠くにてるかしないねそこまでいいかなんとかしっかり持ち出きましたここね敵をダウンさせたので確実に仕込みたいですねとか思ってたら逃げてくれました本当にありがとうございますそれにしても今日はイングマンが当たらない日ですねそんなバ ナ, ナ お前いくら自分がバナナに似てるからってそういうつもりで言ったんじゃねえよしねということで当たりますか移動してますこの間にチャンネル登録お願いしますそんなどうでもいいこと話してたら味方が敵を見つけたみたいだなどうでもよくねえよし活つ問題だわ敵がいるんだから早く行かないとダメじゃないか確かに一定変換ミス敵はどこにいるんだ敵ないですもほんていとそれ<ス> ということでガーでもも蹴りますかかてんのか狂ってねーよとということであれから2分経過しましたということで味方でも蹴りますか多分骨何本か折れたは絶対に許さねえからなとりあえず味方にはお金を支払っておくとして先に進みますかこっちやで黙ってろくたばれ ということで来てみたところ敵がいますねということで次回に続く続かせねえよということで威嚇射撃しますかたった数発の威嚇射撃の意味を教えてくれそんなものはないてて了解したんごフライフラインが見たくちゃ狙われてますねまあお前絶対に起こさないからなふざけんなということでエイムの弁制機が出てますおうここから戦隊それで誰か取っでもダウンさせられば何の成果も得られませんでした何もできてないのかよということで回復してきました私のエイムを見せてあげます敵を捕えた頼まれてちょうだい ここで標準ストックを外すなく公園に走る割と真面目に人がわからなくて怖いということで味方と合流しますか味方と協力することはエベックスで大事なことなんだぜなんか敵がいるじゃないか私のエベッダウンが出ておりましょうちょっと待っていたいプロプロ自動車はダウンプロポんではないで若い人だ味方がダウンしてますね全くどんな協力を受けてきたんだ警察はダウしてろひどないということで相手のライフラインもダウンさせました結構簡単でしたねということでーを回収しました残すはワンガロウだ でいかがでしたかエイペックス好評だったら次回あるぜそれではご視聴ありがとうございました